皆さん、こんにちは。ラブライブスーパースター、リエラ、ヘアンナスミレ役のペイトン直美です。12月31日に、ピアーアリーナ MM にて、ラブライブシリーズプレゼンツ、カウントダウンラブライブ、2021 to 2022、ライブウィズアスマイルが開催されます。 ありがとうございます。大好きな先輩方と、そして大好きな歌を皆さんに届けられるように、私たちこれからももっともっと頑張りますのでよろしくお願いいたします。有料生配信も同時に実施されますので、皆さんもぜひ参加してくださいね。以上、ヘアンナスミレ役のペイトナオミでした。バイバーイ。皆さん、こんにちは。 ラブライブ、虹ヶ関学園スクールアイドル同好会、中須賀澄役、相良真優です。12月31日に、ピ ア, アリーナ MM にて、ラブライブシリーズプレゼンツ、カウントダウンラブライブ、2021-22022、ライブウィズアスマイルが開催されます。やったー はい、今回はね、あの、アクアさん、そして虹ヶ崎、そしてリエラさんが出演するということで、カスミンの可愛さを、えー、来てくださる皆さんに、一番カスミンが可愛かったと思ってもらえるように頑張りたいと思っております。有料生配信も同時に実施されますので、皆さんもぜひ参加してくださいね。以上、中須カスミ役、相良真由でした。バイバーイ。皆さん、こんにちは。 ランジ役本本あきのです12月31日にピアリーナ MM にて「ラブライブ!」シリーズプレゼンツカウントダウンラブライブ 2021−2022 ライブウィザースマイルが開催されますイェーイ、はい、こちらなんと私の初ライブがこんな大きなステージになるとは思いもしなかったんですけど精一杯頑張りたいと思いますおはよいじゃあようだ有料生配信も同時に実施しますので皆さんもぜひ参加してくださいね 以上、昭蘭寺役、小本晃でした。バイバーイ、といけみなさん、こんにちは。ラブライブサンシャイン、あくあ、津島よしこ役の小林愛香です。12月31日、ピアーリーナ MN にて、ラブライブシリーズプレゼンツ、カウントダウンラブライブ 2021-2022 ライブ、ウィザースマイルが開催されまーす、まあ、アクアとしては2回目のカウントダウンなんですが、ラブライブシリーズとして、お祭りみたいなカウントダウンになるんじゃないかなと思って、すごくワクワクしています有料の生配信も同時に実施いたしますので、ぜひ皆さんも参加してくださると嬉しいです以上、津島屋宿役の小林愛花でしたバイバイ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 2021 2022ライブウィズアスマイルが開催されまーす。よかった、言えたー。<笑>はい、えー。皆さん、私たちと一緒に忘れられない年越しにしましょうねー。はい。こちら、有料生配信も同時に実施いたしますので、皆さんもぜひ参加してくださいね。以上、天王寺里奈役の田中千恵美でした。バイバーイ。 皆さん、こんにちは。ラブライブサンシャイン、おはらまり役の鈴木あいなです。12月31日に、ティアーリーナ MM2 で、ラブライブシリーズプレゼンツ、カウントダウンラブライブ、2021-2022、ライブウィズアスマイルが開催されますイェイイイェイイェイ カウントダウンということでね、皆さんでこう、ラブライブシリーズを通してこう盛り上げていけるっていうのがすごくすごく楽しみでございます。皆さんもね、一緒に盛り上がってくださったら嬉しいです。はい、えー、こちら有料生配信も同時に実施いたしますので、皆さんもぜひぜひ参加してみてください。以上、小原まり役の鈴木あやんやでした。 こんにちは。ラブライブスーパースター、リエラ。タンクク役のリユです。12月31日、ビアーリーナ MM にて、Love Life Series Presents Countdown Love Life 2021-2022 Life with a Smile が開催されます。はい。 初めてのカウントダウンライブということで、皆さんと一緒に楽しい時間を過ごせる、過ごせますように頑張りたいと思います。有料生配信も同時実施しますので、ぜひぜひ参加してください。以上、タンク役の理由でした。 皆さんこんにちは「ラブライブ」虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会宮啓大役の内田修です12月31日にピアーアリーナ MM にて「LoveLifeSeriesPresentsCountdownLoveLife2021-2022LiveWithAsmile」が開催されますイエーイ<笑>はーい皆さんにねもうインパクトのあるパワフルなパフォーマンスをできるように頑張っていきますので皆さんぜひ注目してくださいね Look to the life. 有料生配信も同時に実施しますので皆さんぜひ参加してくださいね以上宮寺役内田修でしたバイバーイ See you later 皆さんこんにちはラブライブサンシャインプロサール B 役の栗畑です12月31日にピアーリーナ MM にて ララブライブイシリーズプレゼンツカウントダウンラブライブ2 0 2 1 2 0 2 2ライブミス・ア・スマイルが開催されます3校合同のライブということでアクアでも去年カウントダウンライブやったんですけども今度はシリーズでとっても楽しみですね、えー、有料生配信も同時に実施しますので皆さんぜひ参加してください以上クロス RB 役のプリハット a でしたバイバイ ラブライブ、虹ヶ崎学院スクールアイドル同好会、エマベルデ役のサシデマリアでーす。12月31日に、ピュアアリーナ MM にて、ラブライブシリーズプレゼンツ、カウントダウンラブライブ2021、2021-2022 ライブウィズアスマイルが開催されます。 えー、リエラちゃんとアクアさんと一緒に、えー、ライブができるということできっと皆さんも、ね、楽しみにしてくださっているんじゃないかなと思うんですけれども、えー、楽しく年越しできるように、えー、私も頑張りますので、えー、皆さんもぜひ参加してくださいねということで以上エモベルディアクの指出守哉でしたバイバーイ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 以上、松浦加奈井役の諏訪奈々香でしたバイバーイ皆さんこんにちはラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会この絵かなた役のト藤あかりです12月31日にピアーリーナ MM にてラブライブシリーズプレゼンツカウントダウンラブライブ 2021-22022 ライブウィザースマイルが開催されますはい、ということで、え一、ー、年の締めくくりをラブライブで、えー、年越しをね、みんなであなたと一緒に楽しく過ごせたらいいなと思っておりますので、ぜひ有料生配信も同時に実施しますので、皆さんもぜひ参加してみてください。以上、この絵かのテイクの木藤わかりでした。バイバーイ みなさん、こんにちは。ラブライブ、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、宮下愛役、村上夏実です。12月31日に、ピアーリーナ MM にて、ラブライブシリーズプレゼンツ、カウントダウンラブライブ2021、2021-22022、ライブウィザースマイルが開催されます。えー、わ めちゃめちゃ緊張するとは思うんですけども、楽しんで頑張りたいと思いますので、皆さんもぜひ一緒に年越ししましょう。よろしくお願いします。有料生配信も同時に実施されますので、皆さんもぜひ参加してください。以上、宮下役、村上夏美でした。 こんにちはラブライブサンシャイン黒沢大クの小宮梨沙です、えー、12月31日にピアーアリーナ MM にてラブライブシリーズプレゼンツ「カウントダウンラブライブ2 0 2 1 − 2 0 2 2ライブ e w i アスマイルが開催されまーす、はいえー、今回はアクア、虹ヶ崎リエラ、えー、3チームですね揃って、えー、参加させていただくということですごい楽しみですね はい、有料生配信も同時に実施しますので皆さんもぜひ参加してください以上黒沢大学小宮リ紗でしたバイバーイ皆さんこんにちは「ラブライブスーパースター」「ディエラ」はじき連役の青山渚です12月31日にピアア・リーナ MM にて「ラブライブ!」シリーズプレゼンツ「カウントダウンラブライブ2021」 2022 Live with a Smile が開催されますはい、もう、ラブライブは大好きな皆さんと一緒に楽しい時間を過ごせるということで、全力で頑張っていきたいと思います。そして、えー、有料生配信も同時に実施されますので、ぜひ皆さんも参加してくださいね。以上、ディエラ、はじき連役の青山渚でした。 皆さんこんにちはラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会有機切な役の楠木智です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 皆さんこんにちはラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル投稿会朝か課人役久保田美優でーすはいということで12月31日ピアアリーナ MM にて行われますしっと読ませてくださいねラブライブシリーズプレゼンツカウントダウンラブライブ 2021-22022 ライブウィズアスマイルが開催されます<笑> とということで、え私久保田自身もカウントダウンライブっていうのを初めてやるのでちょっとドキドキワクワクしているんですけれども皆さんと一緒に2022年にこう年越し楽しみたいなと思うのでぜひぜひ一緒に楽しみましょうえ有料生配信も同時に実施しますのでぜひチェックしてみてください以上祖国人役久保田美優でした 皆さんこんにちは『ラブライブサンシャイン』アクア渡辺予約斉藤朱歌です12月31日にピアーリーナ MM にて『ラブライブ!』シリーズプレゼンツカウントダウンライブ2021222022っ言えたかなライブミスのスマイルが ーで2022か2021でカウントダウンライブやって今回20212022は合同ということでどんな感じになるかまだ私たちも分かりませんがワクワクドキドキしてます頑張っていきたいと思います有料生配信も同時に実施しますので皆さんもぜひ参加してください以上渡辺予約斎藤初夏でしたバイバーイ<笑> 皆さん、こんにちは。ラブライブスーパースター、リエラー、嵐千里役の三崎な子です。12月31日に、ピアーリーナ MM にて、ラブライブシリーズプレゼンツ、カウントダウンラブライブ2021、2021 to 2022ライブウィザースマイルが開催されます。人生初カウントダウンライブということで、 しかも3個合同でもう夢のようです。皆さんと一緒に年越しできるのを楽しみにしてます。有料生配信も同時に実施いたしますので、皆さんぜひ参加してください。以上、嵐千里役、三崎菜子でした。バイバーイ。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 ステージ上ででお会いいしたこととがないのでちょっと、まあ、私個人的にすごくドキドキしておりますけども皆さんと一緒に年越し盛り上がっていきたいと思います、えー、有料生配信もね同時に実施しておりますので皆さんで一緒にね盛り上がっていけたらと思いますぜひご参加お願いします以上三船詩織部役の小泉萌衣さんバイバーイ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 虹らしさを存分に発揮していけるように精一杯頑張りたいと思います有料生配信も同時に実施しますので皆さんもぜひ参加してくださいね以上大阪雫役前田香織でした皆さんこんにちは「ラブライブサンシャイン」より桜内莉子役の相田梨花子です12月31日にピアーアリーナ MM に MM て ララブライブイシリーズプレゼンツカウントダウンラブライブ 2021−2022 ライブウィズ・ワースマイルが開催されます<笑>またこうして皆さんと一緒に年越しができることを本当に嬉しく思います有料生配信も同時実施いたしますので皆さんぜひ参加してください以上桜内梨子役の相田り香子でしたバイバーイ 皆さん、おはなわるラブライブサンシャイン、国木田花丸役の高月香な子です。12月31日に、ビアーアリーナ MM にて、ラブライブシリーズプレゼンツ、カウントダウンラブライブ2021、2021 to 2022ライブウィズアスマイルが開催されますす皆さんと一緒に年越しを過ごせるということで、私もすごくワクワクしてます えー、有料生配信も同時に実施しますので、皆さんぜひぜひ参加してください。以上、国木田花森役の高月かな子でした。バイバイ。皆さんこんにちは。ラブライブスーパースターリエラ、渋谷香音役の立せゆりです。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 以上、渋谷加納役のでした。バイバーイイ皆さんこんにちは「ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会」上原由美役大西あぐりです。はい、ということで12月31日にピアーアリーナ MM にて「ラブライブ」シリーズプレゼンツカウントダウンラブライブ 2021ということで、えー、この1年の最後に あ, のあなたと一緒に年越しできることをとっても楽しみに思っています、えー、素敵な来年が迎えられるよう一緒に楽しみましょうということで有料生配信も同時に実施いたしますので皆さんもぜひ参加してくださいね 以上上原 M 役大西あぐりでしたバイバーイ皆さんこんにちはララブライブイイサンシャイン、シャ役、稲見あんじです。12月31日ティアーリーナ MM にてラブライブシリーズプレゼンツカウントダウンラブライブ 2021−2022 ライブウィザースマイルが開催されます ということで有料生配信も同時に実施いたしますので皆さんぜひ参加のほどよろしくお願いしますみんなが集まるということで私自身もめちゃくちゃドキドキしていますがみんなで最高の一日にしたいと思いますんでよろしくお願いします以上ラブライブサンシャイン高道家役稲見杏樹でしたまたねー